平成28年10月12日、阿蘇市的石の阿蘇西小学校で、防災意識を高めようと、防災学習と校区の散策が行われました。この学習は、平成28年熊本地震で被災した校区の状況や、阿蘇の成り立ちについて学び、今後の学習に役立ててもらおうと行われたもので、136名の児童が参加しました。 まず体育館で、阿蘇火山博物館の池部慎一郎館長による講話があり、火山やカルデラなど、阿蘇の文化や歴史について、スライドを使いながら説明が行われました。続いて児童らは、11のグループに分かれ、学校やその周辺に点在する地震の被害状況を見てまいりました。見学を行うポイントに着くと、田畑の所有者や市職員から、 地震直後の様子などについて説明が行われ、児童らは真剣な表情で聞いていました。見学後、児童からは、地震のことがよくわかりました。早く阿蘇西小学校に戻ってみんなと勉強したいといった声が聞かれました。最後に児童代表から、今日の防災学習を今後の勉強に生かして、 阿蘇西小学校がどのように復興していくのか見守りたいと思いますと挨拶がありました阿蘇西小学校は平成28年熊本地震により被害を受け現在は今年3月に閉校となった旧小林東部小学校で授業が行われています